皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月31日、今日でトラシュカが終わりだと軽く勘違いしていましたが、最終日なのはハイドロウェーブの方でした。トラシュカはあと1週間遊べます。 というわけでようやく30万点を超えることができたのですがそういう時に限って録画をミスっているのでした2匹目の土壌がいるかどうかは分かりませんが30万点超えの参考動画を残したいと思います10周年記念福引の商品をコンプリートしましたとはいえこの福引の家具や庭具はレプリカにできないのでいくらあっても困ることはないのですが あと、4等のレアフラワーに関しては、これだけが堅実な換金アイテムとなりますので、お花を集めるのもいいかもしれません。そして、ひょっとしたらバージョン 6.3 で商品が追加されたりするかもしれないので、福引き券を残しておく戦略もありかもしれません。知りませんけど。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。